日常運動食ゃべ日記ようこそ旅本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートの種のトルティア大豆ミート塩タルタルチキン風スパイシータコスミート風を食べたいと思いますどちらも以前通常の場もちょうは食べたことあるのです大豆ミートだとまた何が違うのかな、うん、大豆ミート自体そもそもあまり食べる機会がないので楽しみですねそれではチャンネル登録よろししくお願いします タルタルの方からいただきます、うん、タルタルは割とさっぱりとしていて痛ごすめた後からピンピンともがくる。前回と変わらない美味しさでしたダイコミートについてですね やっぱり大豆なのでお肉の旨味みがぶわっとくるようなそんな感じではなかったですねただ歯たえはありましたのでもうちょっといろいろ変えてみたらよくなるのかなと思う部分もありますなのでお肉とはやっぱりちょっと違うかなという部分がありましたのでこちらも点数とさせてみますそしてックはないんですけどご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分収にお楽しみいただけましたかもしそうでしたらチャンネル登録 しま一起う